編集はおかしいだろどこへ帰るってんだ風の中のスバル海の中のイスズ砂の中のランクルみんなどこへ行ったあのトラックは少なくともイスズではない貨物事業にとどまらずカラオケ業界にも進出している走れ走れイスズのトラックがついに海にも進出したかと思ったんですがそしてこの散らばったなんだ日本でいうトップバリューの1本30円甲羅か私くらいの車好きになると1本27円の水のペットボトルを 長距離用に数本だけ常備する車好きが極まると金作の話になっていくんだよな車よりもお金とエロいこと考えてる時間の方が長いまあ、た状況不明な事故現場の動画が出てきた曲じゃなくて何かの物語の映像から始まる歌の MV みたいですねいやどう考えてもラブソースイート流す状況じゃねえだろ こんな編集してるから、22時になっても今日の分が進んでないんだ。真面目な話、視聴者さんの約半数が30代以上ということで、懐かしの要素を取り入れる努力をしている。歌は手っ取り早くネタに放り込めるんですよね。万能調味料です。というかこのシャベル。 ずっともたれかかってたら片方の肩だけむっちゃ痛くなったみたいで草走れない走れないいすズのトラックまたそれかよさてこれはゴミ袋の底の方で潰れてるタバコか虫あたりの箱だなチキンカツあたりが入ってるスーパーの惣菜の輪ゴムで留めてるパックあれすぐ潰れますよねこの屋のチキンカツと100円くらいのカットキャベツああいうのがいいんだよカット済み野菜とチャーシューを冷凍しておいてお湯で調理するタイプのラーメンと一緒に作るんだ スープが余るからご飯を放り込む体に悪いとか言うならスープを下水に流すのは地球環境に悪いんですよ母なる大地大事にしろよな残り汁をトイレに流すというのはうんこしっこと同等の液体を美味しそうに食ってたってことだろなぜいつもこうなる下ネタも好き好んで言いたくないし季節な編集もしたくないのにお物しか出てこないよう口こうもん 思いやりのある運転か思い横やりを食らう運転か選べ情けは人のためならずって永遠に言いますからね硬い車って事故っても修理不要でいいよな大丈夫日本のガチの人は外装ベッコベコのまま乗るから死んだ後どのドアもヤフオクに出品できない状態になってるよな運が良ければフェンダーが数箇所黒丸を打つ程度で出せる大丈夫大丈夫ですか ヘルメットかぶってれば大丈夫っていう進行そろそろ捨てようぜヘルメット必須の現場がメトロイドのサムスみたいな格好しないと入れなくなっちゃうね横転のトリガーみたいになってくさ今のでどこかが通れるようになったんだ 逆再生を疑うレベルのスムーズさメタルギアとメトロイドを脳内で混同する時みたいにスムーズに行きましたな永遠と永遠を繰り返してろ目を閉じれば奥千の星が目をつむれば君がそばにいるなんだこれはタンマンゲッタンな状況理解が追いつかない感染者が短期間に爆発的に増加することによって病院も医療崩壊するんですよ お前は頭の病院行こうな。安楽死か、このまま生きるしかないって言われたんですけど信じます信じますってなんだよ自分で嘘明かすな。人間界アレルギーですね。むしろあなたの存在が人間界のアレルギーですね。存在は確かな存在するそういえば私、現在とお雑煮の違い、現在までよくわかってませんでした。現在、それは、最初の人類が食べた果実。 生運、それは、君が見た先行の CM、お母さんは誰から生まれたの、おばあちゃんは誰から生まれたの、あなたはなんで私なんか生んだの葬式屋の CM のはずが、人生そのものが葬式になってる人が紛れ込んでたぞ。私はカンオケダンスの葬式の方が好きですね。唐突に微妙に懐かしい。なんだこの状況、クラクションを鳴らしてアピールしなかったからだな。ヒッピー族を見習おうぜ。ヒッピー族のことですか 何でも IT いたか AI に従る俗に言う AI おじさん的なアレを感じる AI 崩壊っていう映画やガーファという言葉がビジネスとして成り立つってことですからねニュートンはリンよいとの間音が起きただけで万有引力を発見したんだから私たちは3億円事件の新たなる証拠くらい見つけたいですねトランポリンをチャブ台返しするという新たなるアプローチマックスでドカーなんだこれゲームセンターにあった気がする ジャブ台返しのゲーム。で何なんだったっけ一階の台所でカップラーメンにお湯を注いだ後。 こぼさず2階に駆け上がる練習だっけ今から10秒以内に降りてきたら10万円やるぞ198ドドドドドド本当に降りてきやがったギャハハーニートにある金なんかないんだよお前久しぶりに見たわ早く死んでくれやこれは切りつけ事件起こしますわ政治家は健やかな青少年の育成市民は健やかにテロリストを育成人生って育成ゲームなんですね育ててるのが幸せだけだと思うなよ幸せはお前のところには来ない 向こうと共に歩いていく人生なんだね下を向いてスマホしながら歩こうただ悲惨なだけで替え歌にもなってない逆に考えて悠々自適ユーチューバー生活しながらよくこんな悲幸感あふれる文章が出てくるもんだまあまあサ欺でアイムアルーザーって言って何千万も稼いでる人いるしテレビの歌番組を見る習慣がなくなって流行ってる歌がわからなくなりましたね今年はなんだっけロマンスの神様 ハサウェイのあれ和田アキ子のあの鐘を鳴らすのはあなただろ、紅白の常連な。なんてあの非常ベルをいたずらで鳴らしている光景を TikTok にアップロードするのは Z 世代ってたった数十人が変な動画投稿しただけで自分たちのことを棚にあげて Z 世代はダメだと決めつける人ってじゃあヘズマユーと同じ県で育った人は全員ゴミ人間しかいないって Twitter に書いてみろよ。 知名度なさすぎて炎上もしねえぞそういえばアイオニック5の動画を投稿した時投稿直後に韓国だからどうのこうのって原則差別をうだうだ書いてくる人がいたから通報して削除しておいたんだそしたら別アカウントから都合の悪いコメントは消すんだねって書かれていたんだな韓国の実態はよくわからないけど嫌韓主義者は例外なくゴミ 突起物ジープ、タイヤもはみ出すし排気音もうるさいし、ガソリンのホース引っ掛けて倒すし。そういえば琵琶湖沿いの道の駅で、車外マフラーでアイドリングしたまま休憩してるジープがいて、くそううるさかったの覚えてる。クアトロのリアル。 みんな四駆システムやトランスミッションに変な名前付けたがりますよね PDK だのフォーマティックだの s p t だのスタビリティコントロール系の略称も運転支援と合わさってどんどんひどくなってますよ ESP だの t c s だの APS だの LDA だのうーんあとはなんだっけアイサイトだか自動ブレーキシステムも変な名前付いてるよな黙って自動追従クルコンとブレーキイがててろパーキングブレーキ電動化したわ バック駐車中にドア開けたら、自動でオンになるようにしといた。邪魔な機能つけないでくれ、アイドリングストップのような機能に惑わされ、2連続で破壊された塀に惑わされ、異常に長いトレーラーだったことに誰も気づかない。ちょっと待ってそこでよく進もうとしましたね。机の上が散らかってて、仕事用のメモが置けなくて、福山雅春のガリレオみたいに、バサーって全部落とす私みたいなことを。片付けができないのを天才ぶって正当化するな。 ごめんね。ごめんなさいは受付内のハッキング。なんだっけパーフェクトスノーペロペロマンだっけふご、今すごい衝撃が来ましたね。ダウンヒルを走ってると、たまにサスペンションを素通りして、ズドンと衝撃入ってくることあるよな。だ 昼の原則中に、わずかにノーズダイブ気味になってる時に、そうなりやすい印象。あらら、バーが遅れて開かなかったな。ETC レーンへの原則の甘さが、その人の運転のプロ意識。さて、ネットのトラブル動画みたいにならぬよう、確実に積載を終えたし、目的地へ出発進行だ。即落ちにコマ選手権、海外トラブル映像部門、入賞作品。おめでとうございます。あなたの唐揚げ専門店は、唐揚げグランプリ金賞を受賞しました。 手数料30万円でライセンスを発行します。勝手に受賞したって言って手数料を払わせる、典型的なグランプリビジネスじゃねえか。ポルノじゃない怪しいサイトでたまに飛ばされる、iPad が当たったってやつね。というわけで、次回もよろしく。